今日ご紹介する内容は、新型ボクシーと新型ステッパーゴン、サイズの比較についてのご紹介をいたします。前回はざっくり旧型との比較だったんですが、今回は新型のノアボクシーと新型のステッパーゴンで比較していきたいなと思います、はいで。今日はまたこのノアの SG なんですけれども、大きさは SZ と変わらないので、 こちらの車両を使って見ていきたいと思います。はい。でまず、気になる、こちらの、トリムとトリムの間の寸法。居住空間がどのぐらいサイズに違いがあるのかっていうことなんですけれども、こちらも寸法は140なので、ステップワゴン、新型と変わらないぐらいのサイズに。 なっています。で、もう一つはこちらのピラー。新型のステッパーゴンは150だったんですが、こちらのノアに関しては、だいたい、こちらは145ありますで。シート自体のサイズになるんですけれども、シート自体はこちら50なので、まあだいたい、 同じぐらいのサイズになっています。で、こちらの今度、ウォークスルーになりますが、22センチなので、ここもステッパーゴンの新型と同じぐらいの幅になっています。で、今度は、もう一度こちら、まあ、運転席もサイズとしては同じだと思うんですけど、 まあ大体50ぐらいになっています。今度は運転席の開口部。こちらに関しては82なので、まあだいたいここに関してもステップワゴンとドサイズと言っていいかと思います。はい。それでは次、2列目いきたいと思います。後ろの広さも少しわかりにくいところがあったので、 今回は一番後ろまで下げた状態しっかりとこう確認した上でやっていきたいと思います。今、一番下げている状態になります。で、この状態で2列目、でこちら、一番後ろまで下げると。で、気をつけなきゃいけないのは3列目のシートが残っていると一番後ろまで下がりきらないというのがありますので、もう一度、車。 シート前にしてで3列目、もう一回下げて、で、こちらこの状態だとここまで下げることができるので、一番後ろまで下げたことになると。今回の ノアボクシグに関しては745ということで、先代が810だったんですけど、少しショートになっているんですが、広さとしては現在ということなので、どのぐらいの広さがあるかをまず見てみたいと思います。はい。まあ今こんな感じで、つま先を、足首を伸ばすとシートが、シートに足が当たるぐらいの広さなんですけど、まあでも全然、 ステッパーゴンが860アルファードが850なんですけれどアルファードとかステッパーゴンとこのノアボクシーの違いっていうのは足首を伸ばしちゃうとノアボクシーの方は当たっちゃうんですけどアルファードとかステッパーゴンは足首を伸ばしても当たらないぐらいの差になっているということなのでサイズ的な違い 745に対して860、850って結構違うなって感じはするんですけど、実際に足首を伸ばさなければ当たらない、足首伸ばすと当たると、そのぐらいの違い、サイズ感の違いになっています。はい、で、レール間の幅、ステッパーゴンは30になったんですけど、ノアボクシーは35、ここが結構違うところになります。 で、こちらのスライドドアの開口部は80、79、80ぐらい。ステッパーゴンは82、3あったんで、ノアボクシーの方が少し開口部としては狭くはなってます。で、今度高さ。ここが、意外にもステッパーゴンの方が、ステップの高さ自体は1センチぐらい低い。後ろの方行くと高くなるんですけど、 41。前ですと39でステップアゴンと同じぐらい。ノアボクシーの場合は、ここにユニバーサルステップがつくので、まあ、さらに低くはなるんですけど、ユニバーサルステップをつけなければ、だいたいステップアゴンと同じぐらいのステップの高さになってます。もう一つ、今度は気になる幅。床幅になりますが、ここは、 モアボクシーの場合ですと、ここのゴムのモールまでのところで見ると、150にあります。ここはやはりステッパーゴンの方が広いですね。ステッパーゴン165ありますんで、だいたい13センチぐらい違いがあるんで、やはり横幅はステッパーゴンの方が全然あるなという印象になります。ステッパーゴンの方が広くなっています。ただ不思議なのが、ここ今度シートで見ていくんですが、 シード自体は50センチなので、ここもステッパーゴンと変わらない。もちろん、こちらも50なので、ステッパーゴンと変わらない。なんですけど、ここの、ウォークスルーのところは、ステッパーゴンよりも全然広いと。 で、ステップワゴンは18センチだったんですが、こちらのオアボクシーは24センチあります。だから床幅は13センチ。ステップワゴンよりも狭いんだけど、シート自体はステップワゴンと変わらなくて、ウォークスルー自体は広くなってるということで、ちょっとね、不思議な印象を持つ持ちます。なので、ステップワゴンの方が、 おそらくなんですが、このシートの外側から、ここのドアのトリムまでの距離が、13センチの違いがあるということなので、だいたい片側で言うと、6.5 センチぐらいあるわけなんですけど、まあ、ステップーゴンのが、6.5 センチ。外側が広くなっていると。このドアトリムの幅、この、 キャプテンシートとドアトリムのこの幅というのが広く取られてるんではないかということが考えられると思います。ただ、ここよりも、このドアトリムよりも内側に来るとシート自体はステッパーゴンと変わらない広さですし、ウォークスルーは広く取られてるということがありますので、ノアボクシーは逆にこのトリムのところのクリアランスを詰めて ウォークスルーを広げたと、まあ、いうことが言えると思います。それによって決定的なのはこのテーブルロングスライドさせてもこのように後ろまでウォークスルーが確保できますんでロングスライドだからといってシート自体を中央に寄せてこのテーブルが使えなくて ドリンクホルダーとか USB が使えなくなるよということがノアボクシーではないということになりますのでこの辺に関してはやはりノアボクシーの方がやはり一世代最初に中央に映せるシートを作って今回それをあえて廃止してロングスライドだけでこのセンターテーブルが使えるようなレイアウトにしたっていうのはやはり非常に考えられていると ということになりますはい。ってことで2列目見ていきましたけれども2列目に関してはサイズはステッパーゴンよりもノアの方がノアボクシーの方が短いんですけどもシートに関してはステッパーゴンと変わらないウォークスルーに関してはノアボクシーの方が広くてかつ後ろまでロングスライドで持ってっても テーブルが使えるということで、居住空間としては、車自体の幅は小さくなってても、ノアボクシーの方が広く使えてるということが、今回発覚したということになります。これはかなり衝撃的な技術ではないのかなと思います。はい。で、今度3列目。3列目はさすがに、ステップアゴンの方が広いです、正直。ただ、まあこちらは跳ね上げなんですけども、 特に引っ掛けとかないのでこういう感じ で,、はい、でこれもサイズを見ていきたいと思うんですがこちら座面の高さは、えー、背もたれの高さは50ありますステッパーゴン46なのでノーボクシの方が座面に関しても広く取られています背もたれに関しても広く取られていますで今度はこちら ここ結構乗り心地に動いて重要なんですが、あここもやっぱりうまく作られて、作り込まれていて、ステッパーゴンは41とか42ぐらいだったんですけど、ノアボクに関しては43ありますんで、座面も背もたれもノアボクシーの方が広くなっているということが言えます。で、この厚みに関しては、ステッパーゴン、今回、 2センチほど増、まあ、してるということなので、乗り味としてはどうかということなんですが、まあ、大体、まあ、同じぐらいの乗り味かなという気が私の中ではします。特別ステッパーゴンが優れてるということもないし、マ、ま、ア、あ、ボクシーの方が乗り心地がいいということもなく、まあ、お子様向けの3列目の補助席的な感じかなというのはあります。で、ここの足元に関しては、 まあ、ステッパーゴン、前回の動画でもお話ししたんですけれど、一番下げている状態、610ミリまでステッパーゴンの場合は、中央寄せをしないと610ミリまで後ろに寄せられるんですが、その状態ですと、足自体が拳2個半ぐらい入るというのを以前の動画でお話しさせていただいたんですが、ノアボクシも3列目のシート適正に評価するために、同じぐらいの、同じスライドルで、 見てみたいいと思います610なんで、まあ、ここから白まですらあれですし610610 610がどこかどこまでが610なのかにもよるんですけどここのシートフレームのここの カバーのここのところ、先端のところで610。で、ここはこのレールの始まりのところから、これで610なんで、これがちょっと合ってるかどうかわかんないんですけども、あくまで参考程度に見てください。この状態で、まあ、ステッパー号と同じ、中央にシートをスライドさせないで、一番後ろまで下げたときに、3列目のシートがどのぐらいあるか、見てみたいと思います。はい。あ、まあ、そうするとやっぱり後ろは、 かなり狭いというか座れない状態になっているんで、やはりその分、ステッパーンに関しては、ここまで下げたとしても人が座れますんで、3列目の居住スペースっていう意味では、もう全然ステッパーンの方が上になっているかと思います。その分、ムアボクシーって、以前の動画でもお話ししたんですが、ここの背もたれから荷室までの 幅がかなり広くなっています。ここちょっと、ここを参考までに測ってみようと思うんですが、大体、今、3列目のシート完全に立てた状態なんですけど、大、ま、体、あ、いい約29センチ、30センチぐらいあります。ステッパーゴンはもうちょっと少ない。詳細はテロップに貼っておきますけれども、荷室が狭いんです。その代わり、こちらの貯住スペースがあるので、人が乗れると。 ノアボクシーに関しては、居住スペースは少し犠牲にしてるんだけども、その分、荷室が広くなってるというのが違いになります。一番大きな違いというのは、やはり3列目の荷室がかなり違うということになるかと思います。ちなみにこれが610なんですけど、だいたい ステッパーンも610で下げると、私が乗ってもこのように足が当たりますので、だいたいこのぐらいのイメージになると思います。はい、それでは次に最後に、荷室の開口部、見てみたいと思います。はい、でこちらは今、2室の開口部なんですが、幅、まず見ていきます。 こういった狭いところでも、ちゃんとこのように開けられるっていうのが、このノアボクシング特徴。で、2室の開口部は125ありますんで、ステッパー号の120に対して、5センチ広くなっています。今度は高さ。高さに関しては、129なので、新型に対しては、127なので、2センチ。 開口部が広くなっているので、やはり後ろの開口部も、ステップアゴよりも広くなっているということが言えます。でしかも、この下にも入りますんで、まあ、開口部としてはここまでなんですけど、さらに深くまで詰められる。で、ここの寸法を見ていくんですが、この寸法は、 こちらは120ステップワゴン、どのぐらいだったかちょっと今、忘れてしまったんで、テロップを貼っておきます。で、縦方向は大体いい50だったと思うんで、みに対してノアボクシーは56センチありますんで、やっぱり6センチも広がってるということで、やはりステップワゴンをかなり意識して、ステップワゴンよりも上回るサイズ感で出していってる。でも 車のサイズ自体は新型のステップワゴンよりも小さくなっているということで、車がでかいというのが嫌だと。でも、車内の居住スペースは確保したいという方は、ノアが、ノアボクシーが今回おすすめだということが、こちらサイズの計測をしてみて分かったところになります。はい。ということで、今回はこちらの